ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ヘイナッチャーマイナ。 はいしもうありがとうございます。 はい、五千円。ありがとうございました。すみません。一気に切れてますが。えー、皆さんの。手拍子、足拍子の。特典に入りました。きますー。ちょっと焦らします<笑>。じゃじゃん。 入りました、160点。今日もありがとうございます。えー、なかなか高い特典でした。皆さん、どうもありがとうございました。えー、この後もイベント続きますが、えー、体を温めながら、最後まで楽しんでいってください。では、えー、第1部、アクト内部でした。えー、第2部もいろ、よろしくお願いします。それでは、お客様に感謝ありがとうございました。